いいいつも動画を見ててただきまましてありがとうございます旅すす旅旅る着物男子バオシン地球の旅人です早速美味しそうに食べていますけれども今回の動画はこのラーメンについてのお話です前回の動画では着物男子らしい銀座の歩き方というテーマで銀座の街をご紹介しました一見するとセレブの街に見える銀座ですが実はたくさんのラーメン店があります その中でも特に個性的なラーメンを出している一軒のお店が無理もありません実はこのラーメン僕が生まれ育ったふるさとと深い関係があるからですもしかしたら動画の雰囲気がいつもと違うかもしれませんがそれは今回お見せするラーメンが僕にとってのソウルフードだからということで仕方がないと思っていただければ嬉しいです ですから是非最後までこの動画を見てくださいそれでは今回の旅も始めていきましょうさあなこってすけ今回も銀座に来とりますいなどこの言葉だ思いいなる方もなるでしょうけ説明しますとな鳥取の門のしゃべりはまあかなんですわ3人行っとる間に地図が害なことになっておりますな見えとになりますか地図に印がしてあるでしょう 今動画で話しするラーメン屋さんですけ。上徳さんになって、赤崎町、今の鳥取県琴浦町で60年も前に店始めなったラーメン屋さんになります。こないだ僕が買い物した立花園さんからえー、っと近いところに銀座のお店があってす。こんなが、上徳さんの銀座のお店です。1年ぐらい前に、僕は田舎の家族と一緒に、 倉吉市の上徳でラーメン呼ばれたことがありますにこの店には初めて来ましたけちーと緊張しとります<音楽>ところで何して牛骨ラーメンが鳥取りでできたかだからん思いになる人もなるでしょうけ 話させてもらいますけそもそも鳥取県は砂丘しかわからん人がえっとおんさるでしょうけどな実はえらい昔から牛を育てとりましてえー、牛肉もとれるもんですけスープのもとになる牛の骨は害にあったですがそって戦争が終わって満州今の中国の東北部から印出になった人らが。 満州ラーメンのレシピ持ち替えになってそっから牛骨ラーメンを作るようになったって聞いておりますだにして注文するダイヤったやちゅう話になると思うんですけどここでは券売機で食券を買うような形になっておりましたここで画面には映っとらんようなんですけども550円のラーメンがあったもんですけ この食券を買いました僕が入店した時はライスは無料でした お店の雰囲気は言うたらこんな感じですカウンター席だけで11人座んなったらもう座れんような感じでした自家製のキムチもなんぼでもおかわりしてよさげな感じでしたこんなが僕が注文したもんです席に着いてからほんの 5分ぐらいできましたそしたらこの自家製キムチを白ご飯の上にのして早速呼ばれますけはいいただきます 続いては ・さあなことであっという間に食べ終わりましたごっそさんでした いかかがだったでしょうか僕の故郷鳥取県由来のご当地ラーメンをご紹介するためあえて鳥取県の方言を使わせていただきました聞き取りにくい部分もあったと思いますすみませんでしたもしよろしければ字幕は標準語を使っていますのでそちらをご利用いただきつつまたこの動画を見返していただければ嬉しいです倉吉市には 牛骨ラーメンの名店がたくさんありますまた8月中旬からは特産品の20世紀梨といいう青い梨の収穫も始まりまりすこの動画が倉吉市や鳥取県中部地域に旅行するきっかけになれば僕も嬉しいですしまた僕自身が帰省する時には故郷倉吉の街をレポートするシリーズ動画も必ず作りますので。 今後ともよろしくお願いしますいつも動画にいいねやコメントをありがとうございます皆様からのご意見やアドバイスが動画制作のエネルギーです最後までご視聴いただきましてありがとうございましたご案内役はバオシン地球の旅人でした